みえちゃんは何きっかけでゴルフを始めたのか私はもう本当に昔の会社の人たちに「やるぞ!」って言われて全く興味なかったのにもうゴルフ練習場に行って行ったことからですね。えー、すねあそうなんだその時も全然打てなかったですけど、うん、なんか緑を見れるだけでなんか楽しいみたいな感じで、うん、確かに、ね、確かなかなか自然をね味わうスポーツってないから、ね、<笑>でもずっと走ってました。 ず<笑>確かに最初走る走る<笑>走ってましたもう何本も持ってもやるんじゃないかと思いましたパックコロはいが、うん<笑>はい、ついていってる<笑>何ですかきっかけはきっかけはでも最初はなんか私ずっと音楽系で運動やったことなかったんでできるスポーツと思ったらゴルフかテニスかと思って初めてみたいなえいつからやられてるんですかゴルフは いややった一番最初にこう手に取ったのは245歳ぐらいの時なんですけど、うんうんうん、やめちゃって1回もつまなくて<笑>でちゃんとやり始めたのはえ何年前だろうもう6年7年前ぐらいかな、うん、でこの2年が尋常じゃないっていうそれ<笑> で, でも月木一とか、ね、そんなやってなかったんだけどこの2年が本当に 人の十年分ぐらいやってるね。<笑>本当に結構爪つめでラウンドすると手痛くなっちゃったのにとかないですか？うん、腰がだから結構ティーショットは、うん、あこの撮影の時はちゃんとやりたいからだ、はい、<笑>けど素振りせずもう な, るなるべく負担をなるほど使わないようにと思って。ああすごいそうなるほどそうです今まで運動やったことがないのに急にアスリート生活そうですよね。なのにめちゃくちゃ楽しくていいんですよね。<笑>いや い, い, いやいやそうなの。激レッド多分。 一番暗やって一番。やばい。あ、届いた。うん、ナイスです。ナイスです。何がやばいかがわからなかったす。そう本あるったあ<笑>すごい面白いティー使ってる。嘘。そうなんですよ。<笑>お乗っけるだけで乗っけるだけの。<笑>おう。 うーんまた だ, だー。まあでもさっき一発で出たから。じ<笑>ゃもうずっと奇跡なんです<笑>もう。<笑>大丈夫。奇跡はまだ続く<笑>続じゃないんです。うわー、頑張れ。うん、でも出たからね。ナイスです。ありがとうございます。うまいですね。いやいやいやいや。出れば全然。 これは奇跡を信じましょうまたう<笑><スープ>はいまーー<ん diese>、okay、す。 おお、ナイスですありがたくいきましたねナ<笑><笑>イスありがとうございますダボダボですまだいけるはいバディ行っちゃきたかったなぁ…あ<笑>いや、そうですよねそ<笑>うですよね<笑> う, うん…ちょっとあれでしたね、バンカー入っちゃいましたけどでもね、ちゃんと一発で出てうん、すごいラボで耐えて 頑張ってます今<笑>ずっと奇跡奇跡 で, <笑>で全然実力が<笑>頑張ってますえ美恵ちゃんはこういう撮影とか初めて 初めてどうですか大丈夫かなってもうただただ心配でから<笑>楽しいって言われるけども大丈夫か な, 夫かなって<笑>確かにちょっとハラハラしちゃうような<笑> 100切れそうとかだから<笑>ハラハラしながら<笑>まあ楽しく見てもらってるんじゃないかなって確かにシ<笑>ップインボギーもしちゃって<笑>本当にあれすごかった分かったです初めてですあんなのもそんな未に強いみだに強いです<笑> <笑>ドライバー綺麗にいきたいですねリンゴルフっていつぐらいから見られてるんですか私は多分コロナかになってから結構 YouTube を見るようになってあーそっかちょうそん時だもんねなん結構こうゴルフの頻度がそうですねそのぐらいからゴルフ関係の YouTube 見てたらそこから見つけて、うん、たまに見るようになりました、うんうん、私も一二年前ぐらいですね可愛 い, い あのインスタグラマーのゴルファーさんが出られてたのを見て、そっからリンクで飛んで見て、うん、あ、一年ぐらい前。そうですね。誰、う、誰、ん、か覚えてる。マユちゃんです。ああ、はいはいはいはいはい、はい、はい。はいはい。ずっと見させてもらってて、はいはいはい。そこからきっかけです。うん、結構見てくれて嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそ出演できて光栄でございます。いえいえすみませんありがとうございます。はい あちの時計タイプ買ったことありますかずっと時計タイプで、えー、そう壊れちゃってそうでなんか覗くやつ時計ート<笑>使ってみたらそうなんか<笑>あそこまで何ヤードだろうってわかるよこれはもうグリーンの、ねまあ、メーカーにも見るけどグリーンまでのあれだなから、うん、そういう時に結構いいかもって気づきました、えー、でもちょっと面倒くさいですねあ時計すぐ見れるからね、はい、そうですね 悩んだんですよね、どっち買おうかって。うんうんうんうん、え、でも全然時計でも。時計でも。うん、うん。<笑>いいと思います。ああ。最初。ありがとうございます。最初です。<笑>す最初です。<笑>ありがとうございます。めっちゃくっつき。右の方がまだ。そうですよね。うん、左よりも。うん やりまっさした<笑>かです、あんなにまっすぐ、すごいね。しかもこれメンズじゃん。そうなんですよ。そよ、ね、そうなんですよ。メンズ、そうでええー、すごい。なんかレディースの方がいいんじゃないみたいなまあそうなんですか。冬、えー、から冬やすああ、またレディースか。最初レディース使ったけど最近メンズに変えました。そうなんですね。百七十ヤードでユーティリティの四番です。 うん。持っちゃ。よかった。ありがとうございま<笑>いした。フェアウェイに行ってたら狙えたラッキーロングだったんですけど、うん、ちょっとそうですね。木が超えちゃったんで約三十ぐらい打ちます。右口です。木が、ね、かかるから左に出します。 買えなかった。百七や五ヤードで、九番です。手前に。落とす。イメージで。はい。届かないんです。うん。大丈夫ですか。いや、ちょっと短いですけど。うん。やりました。 四十七ヤードです。五十六度で打ちます。バンカー超えるぐらい。やばい。ーえー、おー お, ーおー、ギリ。危ない、渋すぎた。<笑><笑>危ない、危ない<笑>。えっと、四十ヤードで五十六度です。 よかった寄せれましたね。はい 珍しい。何をしてるんでしょうか。あ、弱いかー。さっ失礼します。大心です。悔し い, いですね。やしい。もったいないこの方法。そうですよね、うん<笑><笑>オ。オッケーです。<笑> はい耐えました耐えてるんでしょうか、そうか<笑>もったいなかったですね、このホールは、本当ですね、距離短いのに、全然女性でもバーディー狙える、あれだったのむしろイーグルも狙えちゃいそうな、うん、コースだったのに、うん、残念、残念です。っ<笑>はいいいテテイラーのステルスル結構、やっぱいいですか、うん レデなんで す, かメンズですけどか私のラウンド数が年間200ラウンドぐらいするんで<笑>あのもう前のやつは2年前のだったけど多分人の、まあ、言ったら2年間ラウンドだけで400ラウンドしてるじゃないですか。って言ったらもう結構そうですよね<笑>ひどいことになりましてなのでまあ。 何が入たあんまわかんないんですけどテイラーで来たからまたテイラーで最新のクラブでしょすごいそれましたすごなのでまた2年後 変, 変えるかもしれません<笑>全部ステルス全部ステルスですはいアイアンもアイアンもですレッジだっけあ本当だ おーボーケーはいボーケータイトリストのボーケーでございますでも本当に買い替えたのがいや半年も経ってないぐらいなのでまだあんま慣れてないんですけどでもさっきのよかったですよ ね, 危なしね、はい、ありがとうございますビタッとまってありがとうございますありがとうございますナイスショーありがとうございますナイスショーでございます すごいです。い, いす<音声>。うん。頑張れ。頑張れ。ーすげえ飛んでんな。<笑>めっちゃ行ってます。錯覚ですねさっきから。<笑><笑><笑> うす奥どうなってるんだろう、うんうん、61ヤードです良さそううんすごいなんか食った音はいいっぎみよう<笑> ギ, リギリギリじゃないですか<笑>よかったよかった<笑>いや あーまあ、うんまた短いかな。 上手。本当にたまたまです、ね。なんか感覚いいっすよね。ねそのまあバンカーとそのパターン。うん、い強いんですよね強いうう。だから入ってるの、うん。届かない。すごい。ありがとうございます。ま, すまたなんとか乗り越えました。<笑><笑>いつ落ちるかわからないですけど。うん、いやあんたですね。ずっと。欲は求めず。 もう蜜をいや本当にすごい笑い場に始まりいやいやいやいいありがとうございます